こんにちはです今日はですね睡眠を改善させる超優秀なアプリを紹介していこうかなと思います最近皆さん寝れてますか、えー、最近ね寝れないなとか鬱っぽいなと思うことってありますよねでそういった時ってやっぱり朝起きてもああやっぱり今日やりたくないなとか、えー、学校行きたくないな帰り行きたくないなと思うことってありますよねそれって結構睡眠の質が影響したりします えー、睡眠の質イコール体調って言われるくらいいい睡眠の質を改善させることによって体調モチベーションやる気っていうのが向上していくっていうふうに言われてますよねそういった中でも僕はいろいろと今アプリを使って睡眠を改善させながら自分の調子を整えてるっていうことをやってますそんな中で例えばね無料のアプリだとか有料の課金サービスだとかもいろいろやった中で最近めちゃくちゃいいアプリを見つけたので紹介していきますそれがこの指輪で 睡眠を測るオーーリングっていうサービスですこれがすごくよくてこのリングが自分の、ね、心拍数だとか睡眠の質を分析してくれてこのアプリで読み取ってくれるっていうサービスになってますで実際どんな風に見れてるのかっていうとすごいんですよこれがこの実際に僕の睡眠のデータなんですけれどもこれが手に取るように分かるという感じです例えばば昨日であれば2時に寝て でで8時57分に起きましたっていうようよよな睡眠ですよねこれが例えばね N 睡眠の1時間とディープスリープの2時間6分という形で、えー、ノンロム睡眠の4段階までは測ることはできないんですけどもディープスリープとして自分の睡眠を分析して見ることができますでプラスここの白い部分なんですけども白い部分っていうのはアウェイクになっていて起きてる時間起きてる時間が僕の場合ですと40分になってると。 いう感じで自分の睡眠を手に取るようにわかるっていうのがこのオーラリングの特徴なんですよこうしたアプリを使うことによって体調を整えていきましょうねっていう話を今日はしていきます実際に最近だとやっぱりうつっぽいなっていう人も増えてきましたしコロナショックだとかコロナ禍っていうふうに言われていて外出自粛って言ってちょっとスポーツできないなとかいう時にやっぱりねあのストレスかかったりしますよね で、ストレスだとか、体調だとかって、すごく、あの、睡眠に影響してきます。睡眠に影響することによって、疲れが感じられるようになったりだとか。で、疲れるなっていうのは2種類、え、感情があって、一つが、身体の疲れと、もう一つが、え、精神の疲れっていうふうに言われてます。身体の疲れって何かっていうと、例えば、運動した時に、え、体を使って、体が疲れることを言うんですけども、体を使って、例えば、マラソンに出ましたとか。 例えば野球の試合に出ましたサッカーしましたって言った時に筋肉を多く使って身体が疲れるっていうことが一つ目の身体の疲れですで二つ目なんですけれども精神の疲れって何かっていうと結構強いストレスを受けることによって精神的に疲れるってことなんですよ例えば今日はだるいなーって思うところとかあもうちょっと寝たいなっと思うような疲れっていうのは精神の疲れから来ることが多いっていうふうに言われていてこの精神の疲れと身体の疲れを両方取るっていうのが睡眠の質に影響してくると レム睡眠とノンレム睡眠っていうふうに言われてるんですけども睡眠のねあの浅さと深さの話なんですよどんな違いがあるかっていうとレム睡眠ってラピッドアイムーブメントっていうふうに言われていて寝ながらも目がねこう早く急速に動く状態を言うんですよこの時は脳が起きてて脳が起きてて体が休まってる状態なんで体が休まる睡眠のことちょっと浅い睡眠なんですけどもこれがレム睡眠っていうふうに言われていて でノンレム睡眠っていうのはノンなんで動かない目が動かない状態になっていてどういう風な睡眠かっていうと体動くんだが脳がしっかり休んでる状態でより深い睡眠のことを言うんですよねこういった時に脳の疲れをとってるという風に言われていますなのでレム睡眠ノンレム睡眠を使い分けるというかその質をより深めるといいんじゃないかなというところでこのアプリを使ってどういう風な睡眠をとってるのか分析してその睡眠の質を上げようっていう風に僕は考えています でこのグラフを見てみるとわかるんですけどもレム睡眠が1時間17分でディープスリープが2時間6分というふうになっていてこのディープスリープをより深くして質を高めると、えー、疲れとかだるさやる気のなさっていうのが改善されていくんじゃないかなというところで今このアプリを僕は導入してますこれがすごくてで睡眠だけじゃないんですよ睡眠だけじゃなくて心拍数だとか、ね、寝てる時の心拍数だとか、えー、日中の、えー データも分析してくれますでこのオーラーリング結構興味持ってくれてる人もいらっしゃると思いますしいろんなインフルエンザの方が言ってるんですけどもどんなことが測れるのかっていまいち分からなかったりしますよねなので今日はもう全部赤裸々にお話しできればなと思いますでこれが日中のデータになってますでどんな風に睡眠だとかが測れるのかっていうと実は僕これ もう記事にしてましててまブログの記事に書いてるんですけどもブログの記事ではよりそのデータの詳細が見られるように、えー、やってます。でやる気を出すためにオーラリングを変えましたっていう話なんですけども睡眠で測れる部分何かっていうと睡眠の時間だとか起きた時間エレ睡眠の時間深い睡眠の時間だとか睡眠効率とか安らぎ度合いだとかベッドに入るまでの時間が見れるっていうふうになってます。で実際にこれが 実際のグラフなんですけれどもトータルスリープっていうのが6時間18分6時間しか寝れたいなとかっていうふうにで睡眠スコアがこの一番上のところなんですけども71ポイントしかないともうちょっとね改善してやっていければなっていうふうに思うんですけどもこれがねあ昨日だと 85% いってるなとか 85% に な, なってるな85点になってるな67点だなっていうふうに点数で見れるっていうふうになってます で突起で行くとやっぱりこ僕がいつも見てるのはディープスリープの時間ですどれだけ長い睡眠を質よくとれてるのかをすごく重視して見てますここの長さが長いほど体調がいいなっていうふうに今分析してますでこの深い睡眠をとるためにはやっぱり日中の体調管理体の動かし方ってめちゃくちゃ大事になってきますよね 単にベッドに早く入れば入るほど質の高い睡眠がとれるかって言われると違うじゃないですかベッドに早く入って寝る時間を早めれば早めるほどあの睡眠が高くなるってわけじゃないのでそれを改善するためにも睡眠の質を改善するためにも日中どれだけ運動するかとかどれだけ質のいい食事をとるかっていうのが大事になってくるかなというところでこのアプリは日中のデータもとることができます 活動時間だとか無活動の時間だとかトレーニングの頻度だとか回復時間だとかも見ることができるとこのアクティブっていうところなんですけども今日は80点っていう風になってますでカロリー消費だとかステップスどれだけ歩いてどれだけあの移動して移動距離5キロっていうふうになってるんですけども5キロ移動してとか昨日だと9キロだなとかアクティブスコアは80点だなとかっていうふうに見ることができます で僕がよくこのアクティブのところで見てるのは心拍数が分かるところなんですよこのミディアムハイっていうふうにローっていうふうに書いてあるところがあの心拍数になっていてどれだけ動いてどれだけ活動してるかっていうふうな数字が出てますこれを見てハイをどれだけ多く作るか心拍数を高めて最大心拍数の 75% 以上の運動を30分程度やるのがいいっていうふうに言われていてそれをどういうふうに持ってくるか で運動はどこがいいか何がいいかっていうとニューロンを活性化させるんですよね活性化させると言われてます脳にある神経伝達物質があってそれをより活性化して記憶力だとか運動をすることによって脳を動かす力を養いましょう新しくニューロンを動かすっていうふうに言われたというところで運動すると脳にいいよというふうに データが出ていいるぐらいなんでそういったところを意識しながら運動するとすごくいいのかなとうもう一つ、えー、運動するのがいいポイントな何かっていうとシンプルに運動すると、えー、血流が促されます血流が促されることによって、えー、体内に酸素が行き渡るのでそういった意味でもシンプルに運動すると血流が促されて、えー、より体調が良くなるというふうに捉えると面白いのかなというふうに僕は思ってます。なので今やってるとこころはこの ハイミデムローっていうふうにあるデリームーブメントを、えー、いかに大きくするかっていうふうに活動時間を延ばして、えー、より日中に運動して、えー、で疲れた状態身体が疲れた状態で、えー、休まるというところを意識してますこういうふうにオーラリングで、えー、見ながら自分の活動を見るとすごく面白くなってきます えー、僕でいくと睡眠の質を調べたいなと思ってこのオーラリングを買ったんですけれども、えー、オーラリングを買ってから睡眠の質を高めるために、えー、日中の活動をすごく意識するようになりました運動を取り入れたりだとかランニングやったり散歩したり、えー、結構前にも言ったんですけれども読書しながらあ散歩したりしてます、えー、読書しながらっていうのはあの Kindle を聴きながら、えー、読み上げ設定で、えー、別の動画でもアップしてるんですけれども読み上げ設定にして Kindle を聴きながら散歩して えー、無酸素ですけども運動を増やしてでたまにジョギングをして有酸素を増やして有酸素運動を増やしてってことをしてますそうするとやっぱり、えー、睡眠の質が上がってくるんですよ睡眠のスコアが上がったりだとかディープスリープの時間が延びたりするとすごくねあのモチベーションが上がってあいいなってでディープスリープまあまあプラシボ効果っていうふうなこともあるかもしれませんがあのね 朝起きた時にねこれあ今日長かったっていう風に思ったらすごくやる気が起きたりだとかまあまあまあねちょっと気持ちの部分もあるかもしれませんが実際結構体調がいいなっていう風に感じるのでこのディープスリープをいかに長く長くするかっていうのを意識してますでこの実際にこのリングどういう風なちょっと違和感がありますかとか、えー、なんかね水抜いても大丈夫ですかっていうような、あのー、レビューとかもあるんですけども正直僕が思ってる中では全然違和感は ないですしっていうならこのタイピングをするときとかちょっとパソコンで使ってタイピングをするようなときっていうのはちょっと当たるのかなっていうふうに思ってますちょっとねパソコンに当たってカチカチっていうのが嫌だなと思う人もいるのじゃないかなと思うくらいですねあとはお風呂のときはお風呂のときはもうちょっとこれあの充電してます、えー、充電も頻度はもう僕の場合もほぼ毎日お風呂に入るときにこれを充電に挿して、えー、充電してるって感じですで実際こんな感じですね こんな感じのちっちゃいやつに輪っかにパカッてはめて充電、えー、してるのであんまり気にならないです。で、これ自体が USB-C でパソコンと同じあのプラグになってるのでそのプラグを挿してやってるっていう感じです。あとはこのエナメル自体は今2週間、3週間ちょっと使ってるんですけども剥げたりはしてないです。結構頑丈ですね。で、なくしたりするかなと思ったんですけども意外になくさずに。 やってるとで手洗う時にちょっと外したりするんでそういった時に置、えー、き忘れないようにしないとなとは思ってるぐらいですで寝てる時の違和感なんですけれども寝てるときはそんなに違和感なく使うことができててそこまでうんデメリットとか何ていうんですかね寝ながらこれ外すってことはないです、えー、結構ねよくて僕の中では買ってよかったなとでちょっと高いんですよね3万円ぐらいするのかな3万円ちょっとするんですけれども買ってよかったなと 思ってますでおすすめの買い方なんですけども Amazon の場合4万円ぐらいするんだったと思うんですけどもちょっと高いなと思うんで、えー、海外で購入したものを輸入するっていうのもポイントかなっていうところですただ関税がかかるんですよこれ、えー、輸入するのに関税か か, かって2000円か3000円ぐらい取られてしまうのでそれを考えると、まあ、日本で買ってもいいのかなとでサイズのお試しこれ確か9号か10号なんですけども自分でお試しをして 選ぶのがいいいかなっていう感じですお試しのキットが5ドルで買えるんですよねそれが購入してからだいたい1週間ぐらい届いてで1週間で届いて自分のサイズを決めてメールを送ってでメールの回答を受けてそこからまた指輪が送られてくるんでトータル3週間ぐらいかかるのかな2週間から3週間ぐらいかかりますなのでおすすめとしては一番最短なのは例えばメルカリを使って今このキット サイズを測るキットがめちゃくちゃ出てるのでサイズを測るキットを購入して最速で測ってで最速で測った後にアマゾンで購入してプライム会員だとかで無料の配送の早い会員のシステムで送ってすぐ手に入れるっていうのもありなのかなとでは節約したい人は海外のサイトから購入してみるのもありなのかなというところです今日は、えー、睡眠を改善するためのアプリについてまとめていきましたオーラリング 実際使ってみると、えー、結構面白かったよっていう話と、えー、プラス睡眠を改善するための日中の動き方、えー、活動の仕方をすごく意識するようになりましたというレビューでした実際買ってよかったかっていうとすごくよかったので皆さん、えー、睡眠を改善したいなと思った方はやってみてください今日は、えー、オーラリングの紹介でしたまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ